Bye. おはようございます。ラスカルでございます。本日は2023年初めてのムサシシリーズということで、まあ動画自体はね、去年撮影したものがすでに上がってるとは思うんですけれども、撮影に行くのは今年ですね、ムサシさん初めてということで、本日ね、お伺いするのが、以前もですね、なります本店さんで撮影はしたんですが、そこからね、また少し離れたムサシ離れという、ちょっと前にもね、かなり話題となった新店のムサシさんに訪れようと思います。 武蔵屋の総大将であります、三浦さんという、まあ今ね、超人気の三浦屋というまあお店もね、やっておりまして、今回訪れるお店の店主さんは、その三浦さんのもとで修行をされた三浦屋直伝のラーメンをね、作っているお店さんでして、めちゃくちゃ楽しみでございます。早速ね、お店到着いたしました。こちらが本日お伺いさせていただきます、武蔵屋離れさんでございます。 今回もですね、もちろん通常の並盛りをいただいた後に特製のですね、わがままトッピングでラーメン食べていこうと思いますちなみにねちょっと辛い系のメニューなんかもあるみたいなんでそっちも食べちゃおうかな2杯だとね実はいつも物足んないんですよということでタイもですね武蔵屋離れさんの店内に入っておりまして既にね注文を完了しております今回もですね基本的には全部普通で注文しておりますので1杯目がね到着するまでもう少々お待ちたいと思います とということで、ただいまですね一杯目のラーメンが到着いたしましたこちらがですね離れさんの波でございますねめちゃくちゃうまそうなんでね早速いただきたいと思いますまずはやっぱりねひとまずスープなんですけどこの醤油キラキラ黄金色のスープですよこの感じたまんないっすねああうまいああいいね 豚骨感はね結構フレッシュ立つ濃厚なんだけどこの脂の感じがたまんないねうんーそしたらもう早速これ麺いっちゃいますかうんーどうすかこの麺うまそうう<笑>んまあーいいなうん<笑><笑> うん、まっもうしっかりとねスープ持ち上げてくれるし撮影現段階でやっぱこれでね650円てやばい海苔とほうれん草これ麺くるめていいよどうこれうま、ん、っでもちろんねこれ離れさんもライスおかわり無料食べ放題なんで一緒にいただきますねうんうんうん うまっやっぱ家系利くな<笑>うまいな<笑>、うん、もう大好きすぎるから家系がこういったラーメンがね食べれる回はマジで幸せ<笑>うん 1杯目は終盤なのでお肉と一緒に巻いていっちゃいますかやっぱね家系のお店はチャーシューもうまいのよ<笑>、うん、ということでタイマですね1杯目のこちら並完食させていただきました1杯目そのまんまもねもちろん美味しかったんですけど2杯目は特製に しかもまたさらに追加でね、えー、自分の好きなトッピングしておりますのでこの後もですねより楽しみたいと思いますということで本日のですね2杯目ラーメンが到着いたしました特製にさらにお肉もも肉だったりとか海苔やほうれん草もさせていただいたのでパンパンで麺もね今回は注文になってますのでこちらをね早速いただきたいと思いますいただきますちょっともうねチャーシューからいっちゃいますんでもうこれですよ 最高じゃないですかあーもう絶対うまいねこれうんうんーもうねこれだけの丼で一生食えるもんやっぱりねこの家系のチャーシュー特に個人的にはもも肉が大好きなんでねたまんないですねまた中だとなかなか麺量もすごく異なってます だいぶ海苔も増してますんで最初からこれ海苔2枚をしっかり浸してほうれん草ものっけましてもう序盤からねこれ贅いた食いでいきましょう、うんうん、やっぱりね僕としてはこの家系の食べ方がね一番間違いないですがほうれん草とね海苔がしっ とこの一番おいしいスープを吸ってくれるのでこれに任せる、ね、ライスのお供はないですうん、うんうんはああそしたらちょっとね武蔵屋さんといえば の, このカッパ もちろんんご飯ででで無料で使えますんでカッパとこちらもちょっとどうぞってことでいただいたんでこれねチャーシューゴロゴロと入ったものご飯にどうよもうこれもうこれだけでどんだよねうまっうまっうま、ん、っうまっうまっうまっ やっぱりね、武蔵屋さんはこういった無料トッピングもそうだしホスピタリティとかも全てを含めてね行て気持ちいいのよね。本当ね来てみると分かるけどお客さんがね多い理由が分かりますわうん もちろんね、こちらの武蔵屋花れさんでも卓上の方には一味の醤油漬けやにんにくマヨネーズでブラックペッパーと通常ね武蔵屋さんにあるような卓上アイテムもたくさんございますのでこちら皆様ご自由にお使いくださいまあいつも味変しちゃうから今日はそのまま食べましょうだいぶ具材も麺も入ってたけどさもうあと2口ぐらいようーん やっぱりね、うまいもん食ってる時の時間はあっという間すぎるわ<笑>もうそしたらこれ2杯目大きい具材はこれ味玉でねラストですねということで最後ですね2杯目のラーメン完食させていただきました ごちそうさまでしたで最後にねいただく3杯目のラーメンが辛い系のラーメンでなかなかね家系のお店さんでは見ないようなメニューなんでね楽しみですねということで本日の最後の3枚目が到着いたしました最後にいただきますのがこちら馬から離れでございますスープを見るからにね赤く染まっておりますが辛いもの漬けの僕としてはねたまりませんので、えー、早速3枚 目, 目いただきますひとまずスープからいってみますか 一目から唐辛子の辛みがどんどん喉にくるようなね強めなんだけれどもただねやっぱベースのねお肉とか骨感これがねうまいんで辛みとその家系の良さ両方とも生きたようなメニューで結構いいっすねうん やっぱりねもちろん普通の家系ラーメンの方もライスはものすごく進むんですよ進むんだけどこの旨辛の方が辛みがビリッとアクセント切れてねより米が進んじゃうね ちょっとねこうま辛の一杯にはにんにく入れちゃいます今日はねちょっとあえて海苔の上とかではなくてもうスープにも溶くようにざっとにんにくびっしりのこれどうです絶対うまいでしょうもうね香りからいいもんねやっぱにんにくはうまい<笑><笑><笑><笑><笑>じゃあそのまんまでもうまいんだけどより一気にねまとまりが出たわ ありがとうございますそしたら今日のラーメ最後はですねせっかくなんで味玉をうわーちょっと今見たあふれる黄身<笑> これをさちょっと混ぜつつよこのね旨辛スープとともにああいかがですかこれ絶対うまいねうんまたご飯にするとよりニンニクの良さが立つはパンチが出てねやっぱうまいね ということで、こちらが本日最後の具材鶏チャーシューでございますゃ と,、うん、ということで武蔵屋はんなれさんで美味しいラーメン食べてきましたじゃあ今日もですね武蔵屋さんシリーズおなじみの最後の総評参りたいと思いますまずは油ですがこちらは多めにプラス2返しなんですけれども プラス1かな。で、最後にスープですね。スープに関しては、これね、ちょうど濃厚と出汁のど真ん中かなと思いますね。もちろん濃厚感あるんですよ。豚のね、旨味とか出汁、そういった部分もしっかり出てるんですが、他のね、お店に比べても、鶏の出汁感、これがね、結構、 こう強めに感じたんで、すよでそこに比較的ね、ちょっと多めのチーズが加わって、もちろん出汁感もあるし、濃度もあるんだけど、鶏の旨味とか香りっていう部分がすごくね、生きたラーメンだったなと思います。で、それに付随してね、やっぱり優しい甘み、そういった部分が強いので、返し、醤油の部分もダイレクトにね、香りが飛んでくるような、そんな一杯になってまして、またね、これも今まで行った武蔵屋さんとはちょっと 一味二味違うようなね系統になっておりました家系の中でもガツンとした系統ってよりかはこう出汁が効いたじんわりでも強みのあるそんなね一杯が食べたいという方はですねぜひ武蔵やはなれさんでこの美味しいラーメン食べてみてくださいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますのでそちら概要欄からチェックしてみてくださいそれでは次の動画でお会いしましょうじゃれっ はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。武蔵屋ヤ・ハレさん、めちゃくちゃ美味しかったです。だし系のラーメンなんでね、まあ僕の好みには結構ガチッとハマるタイプだったので、ぜひね、皆様もこの出汁が効いたような家系が好きな方は、このハナレさんにね、行ってみてください。ということで、コメント、コーナー。本日一つ目のコメントがこちら。 前回ね、庄司さんの動画のオープニングで、あの、原付きでね、走ってる方がたまたま視聴者様だったらしくてですね、まあこんな感じでコメントいただいたんですけれども、めちゃくちゃやっぱね、ありがたいんだよね。あの、気使ってくださってね、撮影中だからってことで、あの、声かけないって方もいらっしゃるんですけれども、本当にね、こう、会えることたまにだとは思いますのでですね、 えー、ぜひあの<笑>街中とかね撮影中でも構いませんので僕もですね、えー、お声がけいただけると嬉しいのでぜひねあのお会いできた際には気兼ねなくね声かけてくださいそしたら続いてのコメントがこちら結局ね「ごって何味なんですか?」ってことなんだけどまあねあねの説明にもあった通り本当に大豆をすりつぶしたものなんで。 何味というか大豆味もう本当にシンプルなんだけどそれがねこうスープに浸ってこう合わさるとなんかね不思議とめちゃくちゃうまいんですよ本当に皆さんがねこれ今説明を聞いて想像した味よりもさらに美味しいと思いますんでまあちょっとなかなか食べれるお店さんも多くはないと思うんですけども近所にねこう食べれるようなものがありましたら是非このジルだったりとかジ汁うどん 食べてみてみくくださいいいめちゃくちゃゃうままと思いますそしたら本日3つ目のコメントがこちらこの気持ち僕もめちゃくちゃわかりますねもう動画でもねいっぱい言ってるからそうなのって思われる方もいらっしゃると思うんだけど僕自身もですね初めてラーメン二郎さんとかいわゆる二郎系ラーメンっていうお店に行った時にはね本当に緊張しました 何頼んでいいか分かんないっていうのもあったんだけど今のねやっぱ世の中はいろんな動画も上がってるから注文方法とかもね調べやすいですし本当に店員さんとかもねあのネットで見るよりもネットでねこう調べてきついよって書いてある方でもね本当に優しかったりするので、えー、あまりね緊張せずに気兼ねなく食べていっていただけたらなと思います一人のねラーメン好きとして、えー、こうやってラーメンが好きな方がね増えていくっていうことはもう本当に嬉しいことでございます はい、そしたら本日最後の質問に参りましょう「ね」<笑>「ね」っていうまあ本当にね丸、えーあのー、カ職員さんのね、えー、ペヤングからまたあの極劇からファイナルそれのまあ、続編というかもう「ファイナル」って言ってたのにまた辛いのが出るということで。 えー、まあちょっと字面見る限り多分ファイナルよりも辛いよね。なんか速攻でこう痛みが来るようなタイプだと思うんですけど、どうだろうね。ちょっと動画でやるかなやらないかなっていうのは微妙なところで、やっぱり普通のペヤングが好き。うん。美味しく食べたいってのはある。ただまあ YouTuber としてやった方がいいのはわかってるんだけど、 今後ねそれが発売した後にご意見というかやってほしいみたいなご意見がね多かった場合はやるかもしれませんただやっぱりねもうファイナルの時点でやりすぎ感はあったのでもしかしたらやらない可能性もあることをご了承くださいはいそんな感じで本日のコメント開始コーナーコメ編コーナーは終わりとさせていただきます またね、コメントいっぱい書いてくれると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃね。